皆さんこんにちはポリナです。で早速お知らせがございます。とりあえず引っ越しだー<笑>うというわけでお疲れた疲れたあ引っ越しのことですね。じゃあまあもうアパートの片付け終わったやっと終わった手間がか か, かかった。 1日ではなくて2日ではなくてもう引っ越し大変なことでしょうもう疲れた今らはちょっとこのアパートのルームツアーをやりたいと思いますよし行きましょうでこちらは廊下で、ねまあ、こちらはアパートのドアで入ってすぐキッチン こういう感じでおおキッチンも手間がかかったキッチンの床が大<笑>そのお掃除大変でしたよねこちらトイレですねもうピカピカになった<笑>ね同じく冷蔵庫片付いたこちらは私の部屋ではなくてえー、っとですねこちらは 一, 一応 時にはルーメイトがございますでもほとんどないですねでまあ こ, こちらはあまり住んでる人はいないで次はもう一つの部屋ですねお風呂お風呂もピカピカでカビなしカビなしカビも倒しましたとで こちらの所持ですね最近破ってしまいましたで全部なんか新しく や, やり見直しましたまた手間かかったでこちらはベランダその1 <笑>でこれから私の部屋ちょっと見に行きますでこれから私の部屋ですパパトゥトゥトゥトゥ 感じです ね, 結構広いですねでまたは全部片付くのは時間かかったで私このアパートの一番好きな場所このでかいベランダですねすごいでしょう長いでしょうもうとこちらから見える景色はね毎日お茶かおコーヒーを飲みながらそちらに座って。 まあ、そこに見える山を見てそこはすごく、まあ、一番素敵だったかな。 こちらは 長, 長野 で, す<笑>で見えるかどうか外はまさかの雪が降ってます。<笑> で、予約東京まで来ました<笑>で。その天気は意外とびっくり。なんか私は、まあどうせ金沢よりも悪い天気がないと思って、で、ね、天気予報とかもとりあえず今日は日越しの日なので、もう、<笑>なんか天気の予報を見なくてで、まあただ出発しました。しましたで、新幹線に乗ったとき、 インスタグラムとかを見て友達のインスタグラムで東京やばいと分かりましたねえこれは何雨雪も<笑>太陽が欲しがったのにでここは一応おおああバス乗り場ですでもうすぐ私のバスでで、そのバス2時間乗って予約 目的地までたどりきますでも今のところまだ教えないよ私は一体どこに行 く, 行くのかしらねフフ<笑><笑>でバスの今のとこすごくなんか面白い場所があった面白い壁があった今から紹介しますでこの壁ですねなんか世界の時間が 書いてあります例えば今の東京ですね、日本、午後 5, 5, 5時5分で。例えば、リオデジャネイロとかニューヨーク、オサンジュレス、モスクがあるのかしらホノルル、シドニー、東京。あ今、ちなみに今、こちらは東京テコビルです。バンコク シャンハイあー見つけた見つけた<笑>モスクワですね今朝ですよ朝の11時6分です<笑>ねみんなはまだ起きたばかりのかな私の友達<笑>とパリ9時ロンラ ン, ンダム8時ね、うん、こういうこと<笑><笑> どこまあ答えはすぐここにあるよダダダダ山梨県プリナまいりました<笑>じゃあねパカパカパカ